フチンシの材料ですいろんなタイプがあると思うんですけど一番オーソドックスなやつを紹介しますこれはあのタレ瓶ですね醤油ですとかそういったものを入れる調味料を入れたりするやつですねこれのこの口を取ってこれワッシャーなんですけどこのサイズが合うやつをやらなきゃなんないんですけどもこの サイズに合うやつを選んでです、ね、これをねじ込みますね。まあ、完璧じゃなくてもいいんですけど、まあ、落っこちない程度にこうねじ込むと。であとここにこういったタイプのクリップなんですけどこれを。 開いて曲げ戻す感じですね。ちょっと手が痛いのでペンチがあればペンチがあればあげるといいですね。あとこれクリップは何のためにあるかっていうと不均質で後でですねプラチェーンを 釣りゲームのようなことをしたいので魚釣りゲームみたいなことができればこれはあと2つ3つ一緒にこう作ってやると い, いですには。 クリップが先がちょっと長すぎる感じがしたので切ってみることにしましたペットボトルに水が入っています、えー、これプラチェーンなんですけどで、えー、と魚で魚釣りをするあ魚で釣りをするというね魚が釣りをするというね ちょっとに先ほどのフチンシですねこれ水が入ってるんですけど、えー、空気が少し入っていてバランスが取れるようになってますちょうど突っ込んだ時に途中まで行って戻ってくるぐらいの量ですねあの事前に水を入れてやると。 ペでキャップをしましてちょっとキュッとこうね水圧をかけてやると下 の, 下の方にこう向かっていくとこれはほとんどあのいわゆるノーマルな不沈子ですねぎゅーっと圧力をかけるとこの不沈子の中 の, この空気の部分ですねそこの体積が まあ、圧縮されると、そうすると浮力が低下するので下に沈んでいくという仕組みですね、まあ、このままでもいいんですけど下にせっかくプラチェーンがありますのでちょっとここに引っかかるようにこう吊、まあ、り上げるとこういうゲームをするといいんじゃないでしょうか、えー、魚の形してます魚が釣りをするっていうね魚を釣るんじゃなくてね魚で釣るというねそういう遊びになってますけど。 微妙にあの。夢中になってもしょうがないと思うんだけど。よいしょ。よいしょ。のりですよね。あれ引っかかんねえな。